本番いきます、うん、よーいー嘘でしょこんな辛いのおーカメラ OK 音 OK 役者 OK 用意スタートはいどうも皆さんこんにちは監督ラボの監督です今回はですねこちら こちらこちらこちらごく激辛カレーを食べていきたいと思います。で、YouTuber の方は結構激辛食べてですね、あや辛いっていう動画たくさん出てるかと思うのですが、監督がそれをやったとしてもですね、勝てるわけがない。ではなぜ激辛をやるのかと言いますと、あえて黙って食べる。誰もやったことがない環境でやってみようというわけで、第1弾ですね、こちら いろんな友人たちに聞くと辛いリアクションが見たいというわけでですね、今回満を持して普通に食べていきたいと思います。ま、今まではね、感情をシャットアウトして黙々と食べていましたが、今回は感想やレビューをしながら食べていきたいなと思っております。今、あえて普通の YouTuber の激辛を改めてやらせていただきたいと思います。カレー味。ま、これは多分インド人ですね。泣けるほど辛味が強いので、小さなお子様や辛味が苦手な方の、出食禁煙 喫食には十分ご注意ください。 朝ごはんなんですが炊飯に失敗して1合の半分 0.5 合とあとコーヒー一杯飲んだぐらいでめちゃくちゃ腹がすいてますまずは火薬なんかいつもと違うような気がしないでもないのですがどうでしょうかそして激辛ソース繰り返し激辛を取ったことによって激辛体質に早変わりしましたか辛メニューがあったらもうすぐそれを選んじゃうみたいな今回は自宅で取りますでこちらが一眼レフの最高画質カメラ そしてこちらがスマートフォン iPhone8 プラス DJI ポケット2そしてこちら EOS60D というですねこの4カメ体制で撮っていきたいと思いますはいというわけでですね3分経ちましたこちらですはい美味しそうこちらのカレーソースをかけていきたいと思います全部かけますようわっかっ うわドロッドロしてますもうね中途半端な悪あがきはしませんもう全部ねはいこんな感じでよろしいでしょうか、えー、まずはですね匂いを嗅いでいきたいと思います余裕うんはいではですねこちらなんですがう、えー、んーお香辛料の 匂いこれちょっとナビ食べたらねショックしちゃうから気をつけてなんかインドカレーってっなんかもっと黄色いかと思ったらキカラシリーズとほとんど変わらない色の濃さですねはいで今回もですね今までのシリーズと同じようにですね時間を測っていきたいと思います、まあ、できるだけ早く食べていきたいと思いますまあ、目標は3分かなこんな感じで混ざったと思いますので、えっと、これを食べていきたいと思いますはいでは早速いきたいと思います ラ、え、ボ、ー、監 督, 監督ごくき督、かけからカレー味食べてみた本番いきますよーいスタートうんうんうん あ, あ嘘でしょこんな辛いのおおっあっうんうんおおおしゃっくりだしゃっくりしゃっくり出るカンう辛うっ辛っえわ うんうんうんうんあでもおいしいああうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんう涙出る。 うん、ああ余裕ああしゃっくりこんな出んのかああ、うんうん、うんうんうんうん大丈夫だ慣れてきたもう下が死んでるああああうん、うん ああ、美味しい。うん。うん。ああ、ああ、うん、うん。あ、う、あ、ん。おお、うまいなあ。この焼きそば、うまいなあ、うん。うん。ああ。うわ、あと半分ぐらい。鍋、なにが出てくる。 あと少し食べました。 食べましたー。ああ。ああ、やばい。<笑>やべえ、水。<笑>これ、これ、これ買ってたんで、食べます。<笑>ロールじゃ食べます、チョコ味。<笑>ああ、おお、やばいやばいやば い, やばい。ああ、ああ。うん。うん。<笑>ああ、甘い。 うん、うん、ああ、美味しい。ああ、辛い、水いる。人間の食べるものじゃない、これ。ああ、うおー、全然レビューできないわ、これ。喋<笑>りながら撮ったからかもしれないんですけども、たぶん、今までで一番辛い、痛い、ピリピリする。3分切ったのかな、これ。 え多分ギリクリアじゃないかなうーこれしばらく残るわあー、まあ、とりあえずですね、まあ、今までのシリーズ全部完食してるんですけども、まあ、今回が一番きつかったです是非、えー、皆さんはやらないでください危険です以上ではまた次の動画で会いましょう